ここにある権利万弱答えな風だ火力全開よいし ょ, ッッよいしょ、ね、天童万象難攻不落夜の幻影ここだよ逃げようなんて思わないでよね はちきる 天万昇、うん、難攻不落夜の幻逃げようなんて思わないでる、うん、い、うんね、天堂ここにある黒き翼よ忠よここだよ風だ ガンンザ8球一緒に遊ぼうよ逃げようなんて軽く全開よいしょ きょうりのじかんだよ師匠の技。 アツアツでしょ火力 あそばにいてくれるわ風のある雲の行くごと風料理の時間だよ師匠の技全部解く もうみちがう。 散らまく押しえろっ話が通じないなら 風をけ話が通じるドッカンはがみほいほ い, いほいほいほいみんながそばにいるはいほいマジー